やはりコーヒーはカプチーノに限るのうこうして年を取るとお茶を飲みながら鐘の音を聞いている時が一番落ち着くおじい様、ま、おじい様、ま、どこですなんじゃねえ静かにしなさいまた。 おくお前は誰に似たものか、想像しくて い, いかん。ごめんなさい。で、どうしたんじゃねはい。レオリおじいさま、実は僕、おじいさまの物置で変なものを見つけたんです。変なものじゃってほら、これです。おお、こ、これはど、どうしたんですか、おじいさま。 うん、懐かしいのわしがまだ若くてビンビンいや若くてビンビン。 ブイブイ言わせてた頃やってた海賊ラジオの CD じゃよラジオですかそうじゃレオクラジオというんじゃわしとわしの相棒が世界中を冒険しながら放送した伝説のラジオ番組だレオクラジオ何か懐かしい響きだそうかあれからもう50年も経つんじゃな 僕の昔になくしてしまったと思ったんじゃが本当に懐かしいありがとうよ見つけてくれておじいさま僕これ聞いてみたい、えー、そうかそうか聞いてみたいかああじゃあ2人でじっくり聞くとしようか